はいおはようございますラスカルでございます本日はですね久しぶりに都内の撮影阿佐ヶ谷に来ておりますいやこっちの方はね普段も僕あんまり来ることがないんだけれどもちょっとね気になる家系ラーメン屋さんを求めて訪れました本日はですねににございます阿佐ヶ谷さんに おおしようと思っておりますこちらのお店さんは神奈川でも超有名店鈴木屋さんご出身の店主さんが営まれているラーメン屋さんらしくてですねもちろん僕も神奈川に住んでおりますので鈴木屋さんは食べておりますめちゃくちゃ好きなので今回はですねだいぶ期待が高まっておりますでいつも通りね家系のお店さんなのでデカ盛り等ではなくてまずは何もトッピングしてないラーメンとライス通常のねラーメンを味わいながらその後自分なりのカスタマイズをして楽しんでいこう と思いますで阿佐ヶ谷さんはこの商店街中にあるみたいですねあるみたいというかもう商店街入ったらすぐございましたこちらね目の前に見えておりますのが本日お迎えさせていただく阿佐ヶ谷さんでございますもうそろそろですね約束させていただいている時間となりますので早速ね店内に入りましてラーメン食べていこうと思います とということで、もうね、店入ったときからいい香りしてますよ。本当にね、こちらのお店さんは繁盛店なの で, で、僕の撮影が来る前までかなり忙しかったみたいです。平日でも結構ね、混む時間帯は多いみたいなの で, で、さっとね、食べたいよって方は、このアイドルタイムとか、閉店ギリギリですね、を狙って、ぜひね、食べに来てみてください。でもうすでにですね、注文の方は完了しております。えー、1杯目のね、ラーメンが到着するまで、もう少々お待ちしたいと思います。 ありがとうございますいただきま す, きます、うん、美味しそうということでですねただいまラーメンが到着いたしましたこんな感じでですねもちろん本日もお好みは麺の硬さも味の濃さも油の多さも普通で注文させていただいておりますそれでは、ね、早速いただきますまずはねこちらのスープからいただきたいと思いますうまそうこの瞬間がたまんないね こちらの、ね、阿佐ヶ谷さんのスープはげんこつのこの骨感とあとは背柄の肉感とこれがね熟成感が進んでてめちゃくちゃうまいねうわまた醤油の香りも立ってるんだけどちゃんとその塩の旨さが残ってるんだよねめちゃうまいな麺いっていいすか麺これですよやばくない絶対うまいね 100% うまいわこれ で、今回ねラーメンを台にしちゃう と, ちょっとスープに対してどうしても麺が多くなっちゃうと思ったので中で注文させていただいておりま す, ますああ台にしたらよかった<笑>麺すぐなくなっちゃうわこれ ちゃっていいですかこれはもう行かざるを得ないでしょう。よいしょこれですよ一番うまいやつですちょっといただきます そう海いただきます。 Twitter 見てくださってる方は分かると思うんだけど僕体重がホン8 0キロ近くなりましてダイエット中なんですよ今まではねこうオフでも家系ラーメンを週2回とか多分行ってたんだけどちょっと我慢中なのジムも通ってねダイエットしてるから久々の家系ラーメンがこんなにうまいのはもうやばいわ刺さりまくってる<笑> で、波乗りだとねチャーシューが1枚なのでここ贅沢にさ海苔とほうれん草残ったものすべて巻いて麺とねこれ一緒に行くわけですよんうん らんな俺は本当<笑>、うん、ね撮影も含めてなんだけど三重系ラーメン食べたの2週間ぶりぐらいこんなしみる<笑>やばいよ うん、やっぱりね皆さんあのレンゲで飲むのももちろん美味しいんですよただこれね丼から直接飲むとまたね一段と香りが変わったりするので、うん、ぜひちょっとお試ししてほしいんですが阿佐ヶ谷んのスープはすごい香りをああうまい さすがにちょっとね、ダイエット中っていうのもあってさすがにねちょっと汁は我慢しようと思います2杯目もあるんでねこの辺りで1杯目ごちそうさました<音声>ということでですねただいま2杯目が到着いたしましたこちらですね特選ラーメンの台それに海苔や味玉でもちろん ほうれん草も追加させてていいただいておりますで、今回はねこれライスだけではなくてチャーシュー丼も注文しておりますもう2杯目なのに美味しいの分かってるからねよだれが止まりませんさ<笑>速いただきますあーやっぱ美味しい 上澄みは家系って知恵があるから最初はねすごくまろやかだったり優しい感じの味わいになるんだけど後輩になるにつれてね醤油の塩分とかも濃くなってきて口の中がね慣れてきてもずっとね新しい展開があるんですよだから本当にね一杯おっきいの食べてても全然飽きないうん 阿佐ヶ谷さんねこの青ネギなんだけど瀬戸内のなんか健康青ネギという、まあ、こだわりのねあるネギを使ってるらしいのであ辛みないし臭みっていう臭みではないねネギの本当にいい香りのみうまこれちょっとトッピングすることをおすすめするわこれね阿佐ヶ谷さんの卓上なんだけど結構ね種類豊富なんですよ 基本あんまり僕この味変ってしないんですけどちょっとやっていきますかひとまずやっぱり家系といえばのこのニンニクいっちゃいましょう個人的なおすすめなんだけどやっぱニンニクをこれ入れちゃうと全部その味になっちゃうので溶けないように海苔の上で少しずつ溶かして楽しんでいくのが個人的なおすすめですレンゲにスープすくってニンニクを溶かしつつねちょっとこれいっちゃいましょう うまっ<笑>楽しみすぎてるね今日完全にエンジョイ回ですわ うん。 とということでね今ねこれのライス完食させていただきまして次ねこの頼んであるチャーシュー丼いきたいところなんですけどこれせっかく卓上にマヨネーズありますんでこういっちゃいませんかって話ですよ<笑>いやもうこれ絶対うまいでしょうまず<笑>はラーメンと合わせてそのまんまいっちゃいますねこぼれちゃうからレンゲでレンゲレンゲでもこぼれそう このさ、チャーシュー丼のチャーシューが甘辛い醤油でいわゆるチャーシューと角煮そのいいとこどりみたいなお肉なんだけどマヨネーズがやばい<笑><笑><笑>うんでたに海苔とさほうれん草とさにんにくさっきのちょっと合わせた麺とこれ合わせたら最高にうまいと思うんだ に ご, ざいますごまを使ってね一旦味変していきたいと思います、うん、いこのさごまがまとわりつくこの感じ、うん、うまそ う, <笑>うー合うなー 個人的にはだけどニンニクよりもねごまが結構はまってるかもしれないやっぱ香りいいなちょっとこの辺りでほうれん草も追加してと<笑> ライスが進みすぎちゃうよ<笑> 2個頼んだのにもうないからね今日はね特選にさらに味玉をプラスして2個入ってるんでこれ途中でね今日は味玉頂 い, いちゃいますうんちょっと見えるかな足で持つともうこの白身に弾力があるぷよぷよなぐらい完璧な半熟ですよ うんそしたらねこれが最後でございますあーもう最後か、はいはい、うん出だ 最後の楽しみといえば濃いめのラーメンをいただいた後に冷たい水を飲むこれがね普段の水よりもね倍うまいから<笑>これでごちそうさまでしたと。 ということで、本日はですね、阿佐ヶ谷さんで、通常のラーメンと、それに加えて、特選ラーメンに、まあ、僕がね、トッピング、付け加えたいカスタムでいただいてきましたけれども、もちろん、僕の現状もあるので、よりうまく感じてるかもしれないんだけれども、それをね、差し引いたところで、とんでもなくうまい家系ラーメンでございました。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この方と思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは概要欄の方からチェックをしてみてください。 ということで次の動画でお会いしましょうじゃあね